えー、こんにちは黒田和です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね、えー、スイングするってどういう意味だろうっていうこれも結構な命題だと思うんですけど、えー、今回ちょっと、えー、メルマガでですねなんかこうやってほしいことないですかっていうとですね早速こうご質問いただきまして。 あの電子ドラムでシンバル映画との練習が上手にできません、えー、ドラムは趣味なのでスタジオを借りて練習まではしなくていいと思っています、えー、別に全然いいと思いますでもたまにはね生のドラムを叩いてみると気持ちいいですから言っていただきたいなと思うんですけど、えー、自宅ではもう全然電子ドラムで1人で楽しくスイングできる方法があったら教えていただきたいと思いますということですね えー、電子ドラムでスイングするっていうのは、えー、全然できると思っていますね。で、えっ、ー、と、まあ、指の使い方、手首のアップの動画などを見てみたいです。これ結構ちょいちょい上げてるので、えーまあ、こういうのもちょっと他の過去のやつも見ていただきたいなと思うんですが、ジェイさんありがとうございます。えっ、ー、とですね、これに関して僕はまずスイングするってそもそもなんだろうっていう僕なりの考え方ですよ。僕なりの考ええー、スイングっていうのは、まあまあ、英語の意味もそうですけど、まあ、こ, うこういうなんかブランコ。で ブランコって速いのとゆっくりのとこうシュンっていって上がふわってしてるみたいなでこの結局このこれが何が気持ち悪いいかこのハーっていくとこのスピードが上がっていくとこも気持ちいいけど一番こう気持ちいいのはこ こ, この部分ここの部分でこう体育館を感じるのが気持ちいいんじゃないかなと僕はシンバルレーガーともスイングっていうのはそういうことだと思っていますなので 同じ四分音符でね、電子ドラムでやったとしても、例えばこれはここの音が聞こえてるっていうのもあるんですけど、これさっきちょっと試してみたら、やっぱり録音でもね、ちょっとその勘違いが聞こえるんですね。こう、こういう、たんたんと高くジャンプしているイメージ、で、例えば低いところで叩いてたとしても、うまい人ってこう、こう、イメージ的な僕よく教えるのは、ここに、これがこうボールだと思って、ボールを投げて、 ここで完結するんじゃなくてこのボールをずっと後ろの的に当てるみたいなイメージ天井に的があってそこにボールをこう当ててるんだみたいなイメージそしたら別に低いとこからでもこうボールを、ね、ピンって投げてこう当ててで後ろに当てるみたいなイメージだから結局こう大事なのはこのボールが上にいるところもちゃんとこうこう自分でこうフィールを感じていることですねそうすることによってこうポンポンポンポンっていうイメージ 僕はアメリカに。 こうフェスティバルを見たら本当にスイングスドラマがたくさんいてすげえなーと思ったんですね。で何が違うんだろうじゃあみんな結構多くの人はスティックをすごく振り上げてるっていう 感, 覚感想とあとそのやっぱりこうイメージしてる音がすごく幅がでかいなって感じはすごくしたんですね。もうこうアメリカのフェスティバル行くといいバンドを1日に20個ぐらい見てですねでそれを3日間とか続けるんですハービー・ハンコクとかそれ辺のクラスの人のバンドをたくさん見るとですね 日本であんまりライブで見たことのないようなスイング感をみんなが持っているこれは何なんだろうこの気持ちよさは何なんだろう要は体がこうワクワク動いちゃう感じっていうのはこの、えー、要は四分音符って考えてるんじゃなくてこう一個一個の音がこうバウンスしてる感じこういう。 でこの上の空間が要はこれトランポリンだって考えてみると、よく説明するのはこれ自分だとして、これでトランポリン飛んでたとして、で気持ちいいのってこう踏む瞬間っていうんじゃなくて、こう当たって、こうキュッてこう速度があって、ビューンって上飛んでるとかが気持ちいいわけじゃないですか。この、ここをどういうふうにこう描いてるかっていうことで、音にやっぱ現れると思うんですよで。そこが結構ポイントだと思うんですね。で、ちょっとこう。 まあせっかくなので、えー、と電子ドラムでどこまで行けるかちょっと検証したいんですがでまあ音の数値化を僕結構しますでよくこう数値化をするとですねまあ、僕もこう長いことこうたくさんやってて僕も数値化がすごく多いと思うんですねでそうすると「いや音はさこう音は数字じゃないから」なんていチャンノン語みたいに言ってくる人がすごくたくさんいるんですけどあのー そういう方は別に無理して僕の動画を見なくていいんですけどただ一つ言いたいことはですねこれ今ゴルフのこれあるじゃないですかでゴルフで体を10度ぐらい前に倒してごらんって言われたら。 これっていや体はさ数値じゃ表らせないからさなんかっていう人ってあんまりいないと思うんですね結局自分の音がどれぐらいどれぐらいこうずれているのかとか自分の音がどれぐらいこう手い人っていうのはどれぐらいのこうそ の, この指標で言うと自分よりもずっと前にいるのか後ろにいるのかこう感じ方っていうのをたまたまこう数値にするとってことですねで基本的に見える化するっていうのはすごい大事ですも の, も, ものっていうのは例えばダイエットとかもそうですけど みんな食べてない食べてないって言うんですけど太られる方っていうのは基本的に僕もそうでしたけど僕も体重ね2 0キロぐらい痩せたんで一挙にそれはもうねレコーディングダイエットってやつで一発でいきましたねで結局書き出してみると分かるんですけど絶対食べてるんですよ で結局見え、見えない状況で食べてないと思いながら忘れちゃってってどんどんどんどんん食べていくんですね。だから見える化しないとできないということですね。お金貯めるのもそうですね。お金たまらない、たまらないっていう人が、まああの一番のポイントはですね支出が多いんですね、ただ単に。入ってくるよりも出る方が多いだけの話なんですよ。それを結局家計簿つけると大概治るんですよ。だから要は皆さんそうなんですけど、あの数値化しないと。 で数値化せずにお金貯めれる人って い, ういて、数値化せずに痩せれる人っていうのがいるんですよ。それは自己管理ができる人ですね。音楽もそうで、結局、数値化しないとできなかった人は数値化するのが一番早いと僕は思っています。実際僕もたくさん生徒を、えーね、育ててきて、数値化して教えるとあっという間に上手くなるっていう感じですね。なので、数値化する方が僕は早く上手くなると思っています。音は最終的には音です。最終的にはそれは僕も分かっています。 まあ、今から数値化させていただきますけど数値化するっていうのはそうい う, こう無理に音を数字にこう押し込めてるわけではなくて数字にするとこうなるから自分はこれから今後こういうふうにしていこうっていう指標をお話ししてるだけなので別に、えー、音楽を全部数字で捉えてるわけではないですねここに演奏を 録, 画し録音していくんですけどでそうするとそのスイングしてる感じの録音だと まあ、そーっと叩くタイプの4ビートでこういういタイプでもう一個はこう低く高くこうスティック上げてないけどスイングするタイプっていうかこう上に的がある感じ。 感覚ですかねでは、まあ、聞いてみるとシャンシャン当たり前ですけど高く上げるとこの跳ねる量がこうものすごく大広くなるんですよ。でこれが何がいいかとこうエネルギーがあるのでこう例えばこうメロディー歌ってみるじゃないですか。ーバッテッティーみたいなね感じで。 だからこう低くやって力を抜いてやっちゃうと遅いう感じがするでしょなのでタッタッタッタッタッタッタッなんかこう引き戻されるというかこう前に前に進めてくれる感じがしないんですよでちっちゃくても音これよりちょっとちっちゃうまあでもこうピュンピュンってやったから音量大きくなっちゃうんですね パタッてクテーッてパタッてクテーれしっかりこうやって弾んでると、まあ、要は弾むということと音の質感ですね こ, のこういうっていうのと音にスピードがない感じじゃなくて音にちゃんとスピードがあって上の空間を感じているようにするとこれがスイングすることだと僕は思ってるんですね。 そうするとこうエネルギーが与えられてアドリブとかもタッチクデーダーベいっぱいそのスペースを空けてもスイングさせてくれるから全然寂しくないんですけどチンチッキチンチッキパッパディーダってやるともうなんか合間開けたところが何もなくなっちゃう感じがするんですよ。だからこう音ののの感じっていうのがその アドリブがすごく取りにくくなるしメロディーを吹いてたってすごい楽しくなるんですけどスイングしてるとスイングしてないとすごくこう苦しくなるというかなんか引っ張られちゃってだからドラムの役割的にはあの一番大事なとこはできてないみたいなイメージになっちゃう感じがしますねなので音の数値化するとすれば要はこうこのシンバルレガートのは16音符の4つ目とか僕は5連符の5つ目とか聞いたんですけど数値にするとまあどこを どこを基準にとるかによってそのこう長さって変わると思うんですけど基本的には3連符の3つ目だとちょっと遅い感じがしますなのでもっともっとこう前の音がタークタークタークタークって伸びる高く高く飛んでるこのスティックをえ表現しようと思うとこの裏拍の音ってもっともっと後ろに来ちゃうじゃないですかそれが低かったら でやるとなんかスピードが同じテンポなのに同じじなのにスピード感がない感じがするじゃないですか。こういうのをスイングするとかしないっていうんじゃないかなっていうとスイングすると自分も共演者も楽しくなるって僕はこういうふうに思ってます。だからレガートするときはものすごくこう小っちゃい音のときの方がもうしっかり回し上げなきゃいけないからすんごい緊張するって感じですね。で音量を上げていくともちろん当たり前ですけどこう実際もう物理的にしんどくなるので汗ぶわー出てくるしそういうまあ 面白さがあるかなと昨日もちょっと演奏やっぱりけこりさんとクリアさんとかやったんですけどものすごいスピード感で演奏するんでもうとにかくこう必死でこうやってスイングさせるわけじゃないですかだからもうビトビトでしたねもうスーツ帰ってきたらスーツが本当にスーツからこう絞ったら水出るんじゃないかっていうぐらいもう本当に汗かくんですよこれはまあ運動量もあるんでしょうけど運動量というよりかはやっぱ集中力とやっぱそこにこう ものすごく集中してるところで汗が出るんじゃないかな。で、やっぱりこうスティックも思いっきり振りかぶるし、そういう意味ではものすごいこう。あのー、まあ、運動量もあるんだと思います。 もう一つ、えー、質問がありまして、技術がなくても人を引きつけるのにグッとくる演奏する人と、テクニックあるのに聞いていても何も感じない演奏する人の差は何だと思いますかドラムに限らず音楽全般よねっての同じ J さんですけど、まあ、とてもいい質問だったの で, で、これは僕の持論ですね。グッとくるっていうのは、まあ、ちょっと人によりますで。技術でもグッとくる人はいるんです。だから、あとは歌とかね、メロディアス、そのメロディーが自分の胸に刺さる。 メロディーがあるタイプのドラムよく歌ってるドラムって言うんですけどこうメロディーリズムメロディーハーモニーってい う, こう音の3要素の中で僕一番大事なメロディーだと思ってるんですねまあそう理由はいろいろあるんですけどまあ要メロディーには分散音っていうハーモニーも含まれてるしリズムも含まれてるだド ン, ン, ン, ンチャンチャンチャン ダ ン, ダンダンダンってドミーファーソーってやってる間にフッカダンダンダンダンリズムもあるし、えー、と分散音によって C っていうハーモニーが聞こえてくるでしょっていう感覚ですねなのでメロディーの中の一部分を強調したものがハーモニーだけになったりメロディーの中の一部分を強調したものがリズムだけになったりしてると僕は思ってましてやっぱ歌おうが一番大事なんじゃないかなって思います例えばこう電話があって自分の大事な人が亡くなったっていう電話でこう来て「えそうなんですか?」って言った時にこう リズムがドンツクパンツクドンツクパンツクって流れるとこう変な感じがするじゃないですかリズムパターンじゃなくてそういう時って綺麗なメロディ聞こえませんかハーモニーだけふわーって聞こえるじゃなくてやっぱメロディが頭の中に流れるのでメロディだと思うんですよね人間ってやっぱりメロディに対して執着があるって僕は思ってますなので歌なんじゃないかなっていうとその歌が聞こえる自分の好きな歌だとか自分のこう意味する歌が聞こえてくるっていう感じの演奏がする人まあこれを好む人もいますよね あとはコラボなのでこうよくあるこのバンドでみんなうまいのにグッと来ないっていうことがっていうかまあバラバラだなーって思って聞く時があるんですね。自分のやりたいことが要は3人で喋ってるんだけど全然3人違う話題で喋っててみたいな全く共通点なくてただ音出しててリズムとしては合ってたりとかハーモニーとしては合ってるんだけど全然やりたいことに対してこう来たからそれを支えてあげるとか。 こう来たからそれに対して自分はこっち行くけど全体を見て広げてるとかそういう感覚とは関係なくただリズムとハーモニーだけが一致してお互い技術だけでやりたいことやってるってなるとまあ要は。 会話でもそうですけど3人が何かこうお互い助け合って何かいいこと作ってるって感じじゃなかったら、まあ、そこに対してグッと来ないっていうところもあるのかもしれないですねそれでもまあ技術だけ本当に良ければその楽器の人ある一部の人は技術だけを求める人っていうのも絶対いるのでそういう音楽もあると思うんですねだからそこにグッと来るか来ないかって僕はちょっと人によるんではないかなあとは抽象度ですね ジャズってそうなんですけど、まあ比較的抽象度の高い音楽だと思うんですね。最初は具体的な歌物のジャズっていうのがあったんですけど、要はアドリブっていうものをこうやっていって、他人と違うもの、他人と違うものって求めれば求めるほど、だんだんこう抽象度の高い演奏になっていくって僕は思ってるんですね。抽象度が高いものって胸にグッとくるんですよ。まあ皆さんごくご存知のムンクの叫びってあるじゃないですか。これですね。 ああいうこうなんかこう見えないこうでも彼の中ではそうやって見えてたんでしょうねこの赤のこうグングンヤってした感じとか あ, あれはこうそういうこう自分の中の心の叫びですね友達と一緒に歩いててああいう音が聞こえてきてこういうふうになってるってい う, こう友達が2人一緒に橋の渡っていてみたいなああいうふうにこう叫びがこう聞こえてきたということなんですけどなんかあのその叫びが まるるで聞こえるかのごとくであれってじゃあすごく写実的だったらあんなに売れたかったそんなことはないと思うんですね多分写実的じゃないからこそこうグッと入ってきたみたいな感じなですね。絵とかもそうなんですけどだんだんだんだん写実的なものよりも写実的じゃないものの方がやっぱり高い値段でやり取りされるというか、まあ、要は胸に刺さるかどうかっていうことなんですね。 そうすると音楽もそうで一度そういうこう抽象的なものでグサッて刺さったものに対して。 あまりにも具体的なものだと、そのこう感動ってちょっと薄れる気はしたりするんですよね。ただ、それも本当に人によります。歌の方がいいっていう人は歌の方がいいと思うし、抽象度が高いと思う人はそれだと思うんですけど、僕は一番良くないのは、自分が抽象度高いのが好きだからって言って、歌はバカだとか、技 術, は技術だけの音楽はダメだとかって、やっぱ技術ってやっぱ努力いりますからね。だから、あこれすごく努力したんだなと思うと、やっぱりすごく感動すると思う。ただ ままあ飽きちゃうって感じがしますからねやっぱりその僕は歌の方がやっぱり長く長くこうなんてめでれるものなんじゃないかな心に刺さるものじゃないかなと思ってるんで技術だけだとやっぱりちょっと飽きちゃうのが早いかなみたいな。で歌1人だけの歌2人だけの技術っていうよりかはやっぱりみんなでこうなんかこう作り上げてるっていうやつの方がもっともっとこう。 なななんんかか心に残って長く長くくるんじゃない抽象度が高くなったものっていうのはまあ高くなりすぎるとちょっとやっぱりエスカレートしちゃうんですけどただやっぱり抽象度の高いもの一度体験してしまうとやっぱり具体的なももものののより抽象度高いい方が刺激は強いんですよねでもそれを今タイミングによる体調が体調にもよるし、えー、僕もだから抽象的の 高, 高いジャズってすごい好きですけど体調悪い時聞かないですからね。やっぱりこう やっぱりこう刺激の強いものっていうのはまあ、要は辛いものとかとすごくちょっと似てるんですよだからエスカレートしていくんですねどんどんどんどん抽象高くて刺激があればあるほどそれを好むんですけどそれって体調悪い時よくなくなるしあんまりあの万人に受けるものではないかなと思うんですねなので まあ、本当に人に人よると思いますなので、まあ、技術がなくても人を引きつけるグッとくる演奏っていうのは多分技術じゃないところに何かをジェイさん感じられたの歌の歌的な部分とかいやなんかこうやり取りしてる感じとかこうお互いのクッとこう音が寄り添う感じとかそういうところにグッときたんじゃないかなとは思うんですね。そういうところってやっぱグッと来やすいんで。でまあ、あとは そうですね。差は何だと思いますかってそういうところにやっぱり着目しているかっていう感じですかね。他にも、まあ、もしかしたら要素的にはあるんじゃないかですかね。僕もそういうふうにずっとジャズやってて思いますけどでもやっぱり技術が高いドラマを見るとおおって思いますね。でも技術だけになっちゃうとなんかこうそこが浅い感じに見えちゃうというか。技術っていうのはやっぱりものすごく多分裏の努力を感じるので僕おおと思うんですけど。やっぱりこう いかかにこう相手の音を支えててあげてコラボするかやっぱりこうその人が歌いたい歌が聞こえてくるのかやっぱり音楽だからねだからそういうこうそういうそい感覚とあとはそれをこういかにこう、まあ、具体的っていうのは最初は分かりやすくてだからその具体的なことやるとすごくこうこれってジャズじゃないとか言う人もよくいるんですけどでもやっぱりこうジャズって うんやっぱりもともとはこうコラボしていろんなこと考えながらこうやり取りしてるんですね、まあ、マイルスの自伝とか メ, メイン書斎の自伝とか読んでもそうですけどマイルスも今のドンチェリーのフレーズをパクって作ってみたんだけどいい感じになっただろうとかってショーターに言ってるんですねだからやっぱりこう他人の引用なんかマイルスもたくさん使うし、えー、とこういうやり取りに対してあのやり取りはこう こ, こにあったからこうだとやってるんだけどそれを一時期壊す時期もあったりとかしてだからそれ抽象度を高くしてるわけですよだけど 抽象度が高いことばっかりやってる方はそうでもないんですよね。ちゃんと分かりやすいこともできるしみたいな感じですね。なのでこう、やっぱりこう、な日本語としてなんかよくわかんないことをやっててでも売れるしってあるじゃないですか。でもそれって根底、なんかやっぱりちゃんと日本語が分かってた上でこ う, うまくバランスを取ったから抽象度が高いわけで、最初は普通にやり取りができるっていうのがすごい大事で。 だからこう、批評家の人ってすごくそうですけど、抽象度が高くないとすぐこう、なんかいろいろ書き込んだりする人いると思うんですけど、あれはどうかなとは思うんですよ。だってその人はその人なりの今の事件にいて、だからだんだん抽象度高くなっていく可能性もあるわけだし、だからこう、最初から抽象度高い人って、まあ、いますけどね。うん。でも、あの、ピカソなんかも最初は抽象度高 く, 高くはないんですよね。すごく最初、写実的なところからスタートしてるので。だんだんんこう 抽象度が高くくななっていくってていいいいう感覚に近いのかなとは思いますでも別にそのピカソの「青の時代」っていうのも僕好きだしそうやって考えるとあのまあいろんな、まあ、そうやって考えると別にこういろんなものがありなんじゃないかなっていうふうなのが僕の考え方ですねで自分が好きか嫌いかっていうのは別にもちろんあるありますよあるけどやっぱりこれはこれですごくこのこういう形のやり方でこれが好きな人がいっぱいいて。 だったらそれはそれはたくさんの人が幸せになってるから僕は OK だと僕は思ってますし。ということで、えー、今日は2つの質問にお答えしました。まあ、電子ドラムでシンバルレガートをするんであれば高く振り上げて練習してみてで録音したりとかしてそれがその。 自分がメロディー歌っててすごく歌いやすかったらそれはスイングしてて気持ちいいんですよみたいな感じねえー、一人で楽しくスイングするってやっぱり高くスイングしてるとやっぱ気持ちいいですからねこの辺の感覚を身につけていただけるといいかなと思いますでもう一つは技術がなくても人を引きつけるグッとくる演奏をする人とテクニックあるのに聞いてても何も感じない人っていうのはまあこれは人の人によるとは思いますけど こういった技術だけじゃなくてやっぱ歌とかコラボとか抽象的なものとかそういったものに対してグッとくるどこに自分はグッとくるのかなみたいなだからジャズでその自分のちょうどいいとこを見つけた方がいいんですねだからすごく歌っぽい感じの曲もあればで抽象とか高くなれば高くなるほど歌って聞こえにくくなってくるんですよでもなんか 歌じゃないように聞こえて何かそこに歌があるなぁみたいなところですごくこう技術が高いというかこう音楽的なもの別に楽器の技術が高いわけじゃないんだけどこ こ, こ, こら辺に特化するとジャズのすごいこうグッとくる演奏っていうのがあったりすると僕は思っておりますというわけでえなんかえありましたらぜひコメントの方に書いていただいてえまあねあのー いろんな音楽があってそれを好きだっていう人が一人でもいたらそれはそれ別に構わないと思うんですね。だからこうその自分のわからないものがポンってあったことによって他人をディスったりするっていうのは僕はあんまり、うん、そんな暇があったら他のこと好きなものを探せばいいかなと思ったりするしね。ということで、えー、まあ何か。 もし、えー、私はこう思うみたいなこととかあったりとか、こういうの好きだっていうのがあったらコメント欄にどんどん書いていただければ、えー、できるだけ目を通して、えー、返信したいと思いますので、よろしくお願いします。また、質問が、えー、メ, ールメールとかでありましたらですね、えーま、コメントでもいい質問がありましたら、えー、こうやって取り上げていこうと思いますので、えー、この音もよろしくお願いします。というわけで、今日は、えー、スイングってどういう意味っていうところでまとめてみましたが、スイングするとか、えー なんかグッとくる音楽ってなんだろうっていうところを、まあ、僕なりにお話ししてみました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。